はい、どうもこんにちはこんにちはにち は, にち は, ーはいえー、私どもはどうもは私どもは<笑>アライいにないけど2人3人で10月31日に、えー、トライアスロンにいい発ん出た出ることになっておりますトライアスロン知ってる人 なんか知ってる人をトライアスロって何だかあ、少ない少ないあトライアスロンは何ですか、えー、泳いだり、自転車、泳いだり、走ったりする総合競技ですちゃんと私が泳いで、えー、大地さんが自転車して、はいえー、アライアスが走る人ですあのトライアスロンって本当はね、1人で3つやるんだよ 泳いで泳いで海から上がってきたら、自転車に乗って、自転車乗って、帰ってきたら自転車置いてもう1回走るって、1人で全部やるのね。だけど、今回はリレーで1人に担当して、ピンとか泳いで帰ってきたらバトンタッチして、俺が自転車に乗って、帰ってきたら、洗い台にタッチして、洗いイが走る一1人1個ずつやるそうだーーでできるの。が メートル自転車は4 0キロです4 0キロ走るで最後アライダーが、えー、1 0キロのランニングという感じです<笑>ちなみに、えー、僕らの目標は3人合わせて2時間半でゴールする目標にしてます<笑> 2時間半いやですごい頑張ればできなくはない<笑> 頑張り次第、はい、まず30分、1時間10分、分みたいな、うんうん、千葉県の九十九里です。